あなたの心にいるハートふぅ…で、何ですか急に呼び出して…んなんってことですか違う違う違う あ, あ, あ, あ、あの、あの、あの、あの、あれですよ、あの、あの、ん、うんん…ちょっと、ちょっと長く、ちょっと長く借りてただけなんですよこの前、ちゃんと返しましたから、あの、年…内ではなく、年外だったけど、ちゃんと返したから、本当とです ほら、もう何 何, 何, 何って早くもうい い, い, いからその話はいいからはい、続き早くしてください早く何何あーえー、っともしイルハートが彼女だったらの手であるシチュエーションを演じてくださいおあああのさお誕生日動画のシチュエーションパートみたいなやつねあのファンボックスのああ、はい、はいはいはい<笑>なるほどですねいやこう イルハートもちょちょちょとこういの得意なんでね任せてくださいよこれからね皆さんに悶絶するぐらい可愛いイルハートを見せてあげましょうそれでは早速イルハートが彼女だったら時計で演じてみたいと思います大好き、うん、<笑>今日もいい天気だなあほら 起きて、朝だよ今日はお仕事でしょ、うん、おーい起きてもう起きてってば完全に起きる気ないなこれはあと10秒で起きないと君の布団めがけてイルハートドロップが炸裂します10 9、8、7、6、5、4、3! ああ、起きたわ。ふふ、おはよう。すっごい眠そうだね。ほら、よいしょっと。こうやって、日の光を浴びて目を覚ますのです。おりゃー<笑>そうだ、帰ってきたら美味しいものでも食べに行こうよ。肉、うん、とかさ。 うん、それじゃあ今日も一日頑張ろうはいこれお弁当それじゃあいってらっしゃい今日も頑張ってね<笑>疲れた昼ルハートは朝からお弁当など作れないあ新曲の話してああ そうですね、皆様、新曲のリリースの準備、無事進んでおりますからねあのね、あの、今までのね、イルハートとはまた違うね、あの、とってもいい曲なので、みんなに聴いてもらいたいな、早くと思いまーすーあの、まだね、正式には決まってないんだけど、4月頃、リリースができる予定となって、 思いますこれからね、どんどんあの、情報をね、公開していきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしてってくださーいそれではまたねバイバイ